外から帰ってきて晩御飯を食べ終わったところです今日のロンドンは朝から寒くて冬っていう感じの気温でしたダウンコートを着ても寒いって感じるぐらいだったので気温が何度だったか調べてないんですけど今日はいつもより寒い日でしたで今日も バスで帰ってきたんですけどその帰りのバスの一番前の席に犬が座っていて結構驚きました介助犬だったのかどうかそこまでは分かんなかったんですけど飼い主の人が窓側に座ってて通路側の方に犬が本当に礼儀正しく座っていてその通路側の椅子の上に お座りをしている状態でおとなしく座ってて乗客がバスが止まるたんびに入ってくるんですけど一切吠えたりしないですごいおとなしく動き回ったりしないでお座りのまんまずっとその席に座ってたのがすごく衝撃的でした結構大きめの犬だったんですけどお人形みたいに。 ちゃんと座ってたのですごいなって思ったのと可愛 い, いなって思いました本題に入ります郵便物が自宅から届いたのでそちらを一部ご紹介しようと思いますと家族に頼んで。 荷物を送ってもらったんですけど家で使っていた残り物を中心に送ってもらうように頼んでたので重さの割にあんまり紹介できるものがないですとまずは使いかけのポストイットを送ってもらいましたあとこれはロールメモです これが両面粘着になっててペタペタ貼っ付けて使えるメモですねとこのサイズの付箋も送ってもらいましたイギリスにももちろんポストイットは売ってるんですけど家にたくさんあるのに買いたくないなって 正直思ったのでいくつか送ってもらいましたこちらは洗顔の泡立てネットですこれも普通に自分でキャスターバッグに入れて持ってこれたんですけど忘れてしまったのでこちらを送ってもらいました食べ物なんですけど味噌汁とスープ類を送ってもらいました たまーに味噌汁飲みたくなるときがあるので手軽に飲めるフリーズドライを送ってもらいましたあとはお茶を送ってもらいました多いお茶のプレミアムティーバッグです。これじゃなくてもお茶のティーバッグはいろいろあると思うんですけどこのティーバッグの味が好きで日本にいるときから飲んでたのでこちらを送ってもらいました 普通のお茶のティーバッグより若干高めなんですけど満足感のあるお茶のものでこちらをリクエストして送ってもらいましたあとはこちらはバスマットです小さめのサイズで日本にいる時は捨てようかなって思ってたぐらい使ってなかったものなんですけど サイズ的にちょうどいいかなと思って、まあ、もし捨てることになってもいいかなと思ってこのバスマットを送ってもらいましたあとは手袋ですねまああんまり街中で手袋してる人って見かけないんですけどイギリスはちょっと思ったより寒かったので最初いらないかなと思って持ってこなかったんですけど一応。 手袋もも送ってもらいましたあとは、まあ、お茶類ですね使いかけのジャスミンティーとこれは新品未開封なんですけど紅茶を送ってもらいました紅茶大国なのに自宅から紅茶を送ってもらったんですけど これあの出国する手前で買っちゃったんですねで2年間も日本に置いとくのは嫌だなと思ったので送ってもらいましたあとはこちらはお友達にもらったクッキーですこれは缶の中に入ってたんですけど缶から出して送ってくれました あとは洋服類なのでこれ以外にご紹介できるものがないので紹介は以上になります今回は家族に郵便局の国際郵便を使って送ってもらいました今回使ったのは EMS 国際スピード便というのを使って家族が荷物を送ってくれました荷物の箱の外側に 紙が添付さげてるんですけどその入ってる紙だけで5枚も入ってました今回ですね重さが約8 8キロだったんですけど値段が 18,232 円でした 18,232 円です 日本から荷物を送ってもらえるっていうのはすごくありがたいですね。本当に助かります。国際郵便でしかも EMS っていう国際スピード便で送ってくれたのでかなり値段が高いですね。ありがたく使わせてもらおうと思います。では今日はここら辺で終了したいと思います。